えっと君は ¿Eh? どちら様、really、trying... ?La llevaré a casa con mamá あなたが旦那様の西村君。えっ <ríe> <ríe> <ríe> の親の親のうちの娘、no si、にどんなに 私そろそろ仕事に行かないといけないから。あの子が私の手を離れた後、面倒を見てくれるのは多分君だし。せーじゃろ。それは？あこの部屋の鍵よ。やめて。やめてください。<笑>入れてくれ。 Ahora sí viene lo chido. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Así te quería agarrar, puerco cerdo depravado. 一週間はこもれるよう常に備えていますあっカレそれはもちろんペットボトルで処理を d i a ディアブロス・ o r i t a ボトラっていうのは冗談でちゃんとお手洗いには行きますけどもしかして一緒に学校に行くとかいうプロバブルメンティンコミュニュートスデスプワーンわかったかんわかりません とうかこの状況が分かりません。エススミーーんななななででででききるるるま付合合ってやややかかからららはいいじじゃゃあンンンロギギリリのタタイイグつげれればクルムが受時間間ににうすぬ 6 horas y media 中学校休んで何やってたんだ二人で遊んでたはお ¿Ah? 俺学校やめます。あこが学校やめるなら、俺もやめます。なななんんんだだよよお前ははいいいのになんで俺どうやら取取りり込込みみみ中中たね Y no sé qué contestarte. Nah, k o o m a sa, majide, 学校 y que está con ahí, ¿no lo sé? ¿Tú dime? ¿Dónde está Lucia? ¿Dónde está Lucia? ¡Qué hombre! Lucia,、ah. ¿no? ¡Atalimae! ¡Atalimae! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estoy! ¡Está bien! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! うちの旦那が最高です。